シシャーーどうも、w j ですはいどうも初めて行くべき観光名所ベスト 3! イ、え、ェーイはいウィーウィーウィーもう、俺ら、8年目、7年暮らしてますから、はい、我々が紹介するベスト3ですよ。いやまあ、7年住んでような、まず2年間ぐらいコロナで、はい、あんまりこう外出てない。で、もう5年ね。 うん、でちょこちょこ日本で仕事したってことで、うん、トータル、えー、2年目です<笑><笑>めっちゃいいことだって行、ね、ったからいろいろ行ったし聞いた情報もあるから、うん、その中でよりすぐりのベスト3を紹介しましょうん、はい、あはい私井出一弘第3位「靴トンネル」ピューー靴トンネルベタベタ中のベタいやいややっぱそもそもベタやってからの週と か,、うん、かそうね 気をてらうはその後、まずはベタおさえましょって話で し, しょって初めて来た人っていう体だからねその人たち紹介してたでしょそういやもうみんなに紹介してみる<笑>紹介してね<笑>いながらこんなことをいきなり言うのも嫌だけど<笑>え正直も6年前よね行ったのね、うん、まあ俺も1回しか行ったことないけど、うん、でも衝撃はすごかったすごかったよあたかもか別々で行った感じにしてるけ ど, るど俺一 緒, に行く一緒に行って一緒に行って マジで言っっってよかったと思っていや俺もよ銃も実弾で撃てる場所があるじゃん そ, う そ, う そ, う そ, うそれもまああれ だ, ああああああだしそういう戦争のさああなんかリアルな場所みたいなそい言ったら山の中でさ、うん、そういうのをるわけじゃん、うん、そんな経験もないから、はい、いい体験だったなと思うでも一話なトンネルの中を本当に体験できるのんだ、ね、よそうね で、まあ概要欄の方にリンク貼りますが我々が潜ってる動画もありますけどね貼る、ねね、ってことなんにやっていやろそれは俺らの動画や俺らの動画俺らの動画でさ潜ったけどマジで西量誌の方とか本当動けてるからそうホンにあれでもちょっと広げてやるらしいホンはもっともっと動けるだって多分めっちゃ細いところとちょっと通りやすいところあったと思うんだけど めっちゃ細いところん、ね、その当時 の, なんか当時のサイズだと思うんだけど、まあ、だからこそそういうねベトナム人の人たちが、まあ、勝つためにそういうそう思ったという体験できるわけだけどね足をさその動物とかのおしっことかつけてシクシックしとってさへえそれで、うん、あの味方か敵かとか判断したりしてはあで嘘だったらどうしよう ででもまあそうういい話を聞いたことあるってことですねそうへー要はあの穴の中っていうか洞窟の中に入ってさ、うんうん、バカってこう銃だけ出してそう、ね、バッと足を打つわけそのためには足を、うん、でしか判断できんじゃん な, なるほどねだけあのブーツじゃないとかねサンダルとかだからる ね, ねあれ売ってあるよね、うん、売ってあるんだ あ, あ, あのタイヤのゴムで作ったサンダルみたいなのがあるよね そ, うだそこはもうびっくりし マジでこっちがちょっと遠いけん半日ぐらいかけてねでも全 然, 全然あのあの半日コースってすごいいいなと思ったの、うん、あった朝8時ぐらいに、うん、あのバックパッカー街らへんをね出発して、ねえー、バスでね行くんだけど、うんまあ、もちろん日本日系の観光の会社もあって、ね、日本人ライドの人もいたりとか、うんまあ、するんだけど、はい、それは自分で選びますはいありがとうございます僕がは 豆腐カフェこれはもう…豆腐行きましてや豆腐です豆腐カフェじゃないです豆腐作みたいな の, のなんか…普通にあるこに…フェ豆腐店みたいな…ちょっとおしゃれなカフェでありそうだけど豆腐だけでなんか作りました<笑>みたいな…そういうのじゃないです<笑>豆腐カフェ、もう行ったやん、一緒に、はい、あの、半地下に…地下に…とぼけさせてよっって俺でも…とぼけさせてよ<笑>行った場所ですよ<笑>この地下のね… 武器庫があってもともとはだからベトコンの、まあ、ベトナムコンバットでしベトナムコンバットでしょ<笑>ベトナムコンバットだっけベトナムベトコンでベトナムコンバットだっけそうでしょあ南 部, 南部解放戦線みたいなこと言われたりするんだけどベトナム コ, コンバットでしょ<笑>だだったっけベトコンはでもベトニコンよ<笑>さっき言った CONG のああじゃあやっぱ共産党 共, 共産党漢字で書くねベトナムの党ね ベトナム共産俺のを略してベトコンです。俺言ったよ。<笑>ベトナム共産っていうんですよ。ベ, ナンコン、うん、ベトナム共産ってで。で言ったよ。略て共って言ったよ。で、ね、まあ地下を武器庫にしてるわけですよ。で、それがね、まあ最初入った時にあ、普通の壁入ったと思ったらさ、そう。いね、ここ開くよとかわれてパカって開けられてね。<笑> 下に入れるんですよ階段、秘密階段が、ね、あってで下入ったらもう本当当時の武器がこう残されてるかのようにねそうそうそう置いてあってちょっと奥まで行けたりするよねこう入ってさであれさ俺ら行った俺ね、2回行ったよ、うん、で2回行った時にあの登るところもあって、うん、2階まで直で登れる地下から2階まであでそういうルートもあってはいはいはい、はい、そう だけまあ、当時、本当に秘密基地として使われてて、そねまあそのね、南の人たちがかの押し寄せた時には、そういった所に隠れて、まあ、逃げたりとかし て, て、その場所ではね、マジで3位だな、行ってほしいカフェの方はあは、毎日空いてるけど、うん、そう資料館、隣の隣ぐらいの建物があるのかな、そこは土日はそううね。これね、結構注意した方がいいです。 なのでしかも、月金も5時までしてない、ね、これは確かに未練館で、1回見たとき、そっちが未練方だっど、ああ、そっちが、はい、やっぱ未練方。だから、そうそうまあ、本当注意して行って、ぜひ見てみてください。ね、さあ、はい、では2位、行かせていただきます。はい、よろしいでしょう。はい、2位は、ごく中華街にある、天国はい てんごくうで覚えてくださいそうこれマジでああ魅力的ベトナム語で言うとか、うん、名物のあのこうくるくるくるくるくるって、うん、渦巻かれたあの線香、うん、これにお願いをして上にねあのかけてもらってはい お祈りするみたいなあるんですけどこれをねやっぱやるだけでも十分だしさら、ね、にはなんとその終わりにさ結局中国人街でさ中華料理おいしいとこもあるしあ、ね、市場も結構魅力的なので確かにホーチミン市の有名なね弁淡市場とか中心部にある観光客の方がいつも行くような、うん、とはもう全然レベチ<笑>の市場がめちゃめちゃある そうあの辺にそう、私やっぱねこの雑多な感じがさ、うん、また良かったりするじゃん、うんね、中心部はもう整理されだして、ね、割と綺麗な感じだけど、うん、ちょっと離れたねその僕はまだまだこう昔の雰囲気残ったままのところも多いし昔だったもの建物も多いしそういうのもまあ、体験できるってことでトータルであの辺周辺ってことです、ね、うん変号球だけじゃなくそうあの辺周辺、うん、あの辺周辺、うん 言ってくださいそれこそこの前の「ロータス TV」で撮った中秋月ははいはい、はい、あの、はい、お祭りは僕やば俺初めて行ったけどやばかったマジでやってるね僕、はい、すっごいお祭り、うん、だからそういうね中国の雰囲気も味わえるっていうので、うん、なんか二度おいしい二、はいうん、日目のカレーみたいな感じですね<笑>ちょっともうだけどシュール寄りになってきてない<笑>なそうベトナムも楽しむっていう<笑> <笑>ちょっと終了になったけどそうかあいやでも、はい、そ, ですそもいを楽しみにましょうさあそして僕が選ぶ第2位ははいでビーフォームセントラルパーこ選でぶ位れやってるの<笑>そ<笑><位で><笑><笑> うちのこのミディアムがバンバンバンバン立ち並んでる場所ですよ。まあマンション群ですよね。マンション群が立ち並んでる場所で、まあ豊島区中心地からダクシーで十分ぐらい、五、うん、分から十分ぐらいの場所にあるとこなんですけど、そこにエアビーとかで泊まって、一、うん、泊エアビーとかで四千、ワンベッドツーベッドで四千ぐらい、ツーベッドで四千ぐらいのとこなんですけど、まあ安いじゃん。それでもまあまあ安いよ。で、四十階だけぐらいのところに泊まれて、で、なおかつね。 こ, こにもういろんなそのランドマーク81っていうタワー東南アジアナンバーワンのタワーもあるし、うん、でそこの下には公園めっちゃ広がってるもう公園がもうすごい、うん、まあねちょっとこんな遊具もあって日本風な感じもありますあるね、うん、もう芝生もすごい整えられててさ、うん、あんまりなんか みんなさんが描いてるベトナムの感じとは全然違うまあねさっきの中華街の雰囲気とはもう全然違います全然違う、ね、ここにだお子さんとかと一緒に行ったらプールあってジムあってそういう公園あってって一日おっていいもんでそのランドマンの81日にはさ買い物もできるじゃんまあねそうユニクロありますユニクロギャップ<笑>えー、<笑>日本で買った方が前 い, い<笑> ベタでもオリジナルのものと、ね あ, まあ、紹介したのとかも、あるし、ね、T シ、ね、とかあります、ね。そうそうそうそうそ、そういうのも体験できて、これまでやっぱあの公園で遊んだりするのがめっちゃいいなっていう。いやー、でも、どういやー、俺は否定したくないのよ。うん、旅行に来とって、公園で遊ぶかェ。いや、でも、ちょっと空き時間があったりするんよ。それはさっきみたいなカフェとか行こうぜ。 あ夕方はなんか1時間ぐらい空いたなぁ公園ごまいやかその1か月以上滞在する人に勧めてる<笑><笑>あそこに泊まってまあまあい い, い, いのはないわ近いし何 か,、ねまあねうん、か, かあった時に病院もね敷地内にあるしあるけどあるけどや な, なちょっといやこれ全てを肯定したいのよまあでも飯も食えるしね<笑>いやそうそうそう俺 そうランドマーク81って81階建てなんですよ、うん、で70何階かで77階とかだったら飯食えるんですよ、うん、ですね。で俺一回行った、うんだよめちゃくちゃいいだって、うん、あれ以レストランで食べるならそこまでただできるでしょもうちろんもちろん本当は展望台の料金は変わらないんだよね上に残りには、うん、あでもあれを多分一番上まで行くのはベッドいるとこな、うん、あなるほどね81万ドルかな変わってなければもっと有名になるべきと思った、うんうん 最高周りの建物より全てより高いところから見れるわけだからね、うん、ご飯が美味しかったはあ店名出し、まあ、たらうっしーな言ったああうっしーなステーキ屋さんすべ、うん、てよかったそれもつけ足しで第2位ですはいよしつけ足しで第2位では入れ、えーね、風え的はい第1位やはりここでしょ外すなよ絶対にフラットは寄りたいよ でもなやっぱ行くっしょ VB 園 VB 園ねこれですやっぱあのバックパッカー街と言われている VB 園夜ね昼間っていえば夜ですね歌舞伎町が一本の道路になったみたいなそうねそれぐらい凝縮したみたいなね音がすごいもん歌舞伎町どころじゃないよ、この音の感じはどこだあれはあれだけ 2丁目歌舞貴重やん歌舞伎町い変わったっ<笑>正直、まあ、1位だけど長位する場所ではないそうねと俺はっ、まあ、もちろんする人もねあのゆっくり酒も飲めるし酒もやってそんなに高くないけんいいしでも僕はだから大体1回二回往復して、まあどっか なんかちょっと落ち着ける場所で、うん、ビール1本2本飲んで終わりっていう感じかなだって大体アティングするとき連れていくでしょうそのやっぱね、うん、で喜ぶよねみんなねなんそう日本じゃないっけそ、うんでのって、うん、もうパーティーピーポーなんでずーっとクラブばっかのすごいホンにすごい、うんうん、やってね路上で飲むもよし店の中で踊りながら飲むもよし、はい、何でもできる場所 VBN が第 い,、はい い, い 第1位はーワースト1位紹介しようとしてる<笑>メコン川クルーズ だ, ああああうだ<笑>結局、メコン川クルーズですよ。メコこクルだ。ーメコこクルもう本当に行ったことある人ばっかりかもしれないけど、申し訳ないけどうん、でも結局じゃん、結局行くやん。めこんがクルーズ行くでしょ。まあねあ 私まあ、1回は行くべきと思うよ、ね、これもだけ半日ツアーぐらいで行く感じになるんですあまあいろいろあるん。泊まりもあるし泊まりもあるねうん俺それも行ってみたいけど行ったことなくて俺らが行ったのは半日ツアーだよね、うん、朝出てで夕方ぐらいのそうそうそ う, そ う, そ う, そうもう本当メコン川を自分で恋なり事もできるもんねできたよ、ね、ちゃん ああ、やらしてんって言ったんだやらしてっつって<笑>全然このそうすまんない使えちゃった後ろの人たちが大迷惑ね大迷惑オンシーズンの時とかはもう写真とか見て も, もうやばいなデコギボード船頭、まあ、さんのおばちゃんのかがやってくれるんだけど あ, あ, あれがさもうブワーッてなんどっ て, っとって<笑>そうね それはそれでちょっとだから時期は選ぶかもしれないまあただやっぱそうやってこうね低い船でさ何人かで乗っていく体験とかってで色もね独特なこうコーヒー色というかそうねそういう川をこうマングローブの中をそう行くのはいい経験だしそうツアーとかで行くと牛とかにもこれで牛がこうあの運んでくれる感じか馬車的なロバーじゃなかったかな、うん、ロバーじゃないですか、うん 馬車にも乗れるし蜂蜜工場みたいなところも ね, 行, ったね行けるしなんか本当、うん、そこのメコン川周辺もね結構いろんな体験ができるんで、ね、これは一回行くべきあれも食べれるよね、魚。え魚、ー、じゃあエレファントエレファントフィッシュかエレファントフィッシュこれをマジで行くべきそうね、うん、あれは楽しいですねそれが第1位ですメコン川か、えーまあ、久しく行ってないけどね<笑> いや、これも6年7年前の話やけど、ね、<笑>そうそうだけ情報は古いですホントは住んでるから最新情報っはずよ最初の時にメンコにさ、うん、連れてってって言われたことあるない俺もないよそのなんかさ自分らで行くとか言ってくれたりするじゃん行きたがらんやっぱあれなんかね半日取られるそう半日取られるっていうのが結構大忙しだもんねそうまあ、そのイベントがいっぱいあるけどねそのツアーとかだと 俺はあんま家族連れとかはそういうなんかとこっちで会ったことはないけん家族連れとかって夜遅くまで飲んだりするんじゃんあそこまで飲んだらさ次の日朝8時集合とかきついじゃ ん, ん、ね、そうね子供とか喜ぶと思うよだけど俺は子供を今度連れて行こうとは思わないとまだ連れて行ってないけどそれはじゃあ言ってくださいはい、はい、皆さんぜひ今の観光地に行ってみてくださいさっ<笑>参考になったんやそれはまあ個人的感想です